こちらどうです今日はですね、睡眠についてお話ししていきます。最近寝つけないなとか季節の変わり目で眠りにくいなという方っていらっしゃいませんか僕もすごくそういうふうに思っています。寝れないなと思った時にやるべきこと。なんでそういうふうに思うのかっていう話をしていこうと思います。僕自身高校時代全然寝れなくて授業中に寝たりだとかテスト中に寝たりすることが結構ありました。 その中でも実際にいろいろ試してきた中でこれが原因だったのかっていうたった一つのポイントを見つけたんで今日はそれをシェアしていこうと思います僕のチャンネルではこうしたコスパの生活だとか生活だとか海外の生活だとかっていうのをセキュラーに配信してますよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします 今日はですね、僕の睡眠の経験と、プラス発見したこと、皆さんにもできる、今日からできるおすすめのポイントについてまとめていくんで、よかやったら見てください。で、今日、あの僕がシェアするんですけども、今まで僕は睡眠にすごく悩まされてきました。どういうふうに悩まされてきたかというと、例えば、センター試験の試験中に寝たりとか、TOEIC の試験中に寝たり、えー、ましてやあの、仕事中に寝ることなんて、もう大抵いつものようなことでした。で、プラス、あのー 日常で寝てしまうんで車の運転中に寝たりだとかっていうのも結構あるってすごい生活に支障が起きてたんですよねなんでちっちゃい頃からいろいろと睡眠障害だと思い込んでて僕は睡眠障害の脳波の検査をしたりしてました例えば睡眠中にどういう風に体が動いてるかとか例えば睡眠中に脳波がどう動いてるか覚醒がすごく起きてるとか なとかっていうのをすごくお金をかけて検査してたんですけれども全然原因がわからなくて困ってましたっていう最近ちょっとそういうふうなツイートを投稿したんですけどもそれと同じような悩みを抱えている方結構いらっしゃるみたいでそういった意味でも、えー、今日は僕の経験とプラス何を今やってるのかっていうのをシェアしていきます、えー、で実際わかった理由がありまして何が原因だったかっていうとなんとなんとですよアレルギーが原因だったんですよ これも目かか、らというか僕の中ではなるほどーっていうのがありましたで実際ナルコレプシーだとかあとは睡眠障害無呼吸障害だとかっていうふうに 疑, た疑われて結構いろんな検査をしたんですけど分からなかったんですよそれが何でかっていうともうアレルギーあの体の内部のことだったっていうのが最近発見できたことですこれ何で分かったかっていうと皆さんアレルギーって聞くとじんましんが出ることをすごく想像すると思うんですよ でただ、アレルギーってじんましんが出ることだけが症状じゃないんですよね。例えば、頭痛が起きたりとか、例えば、うつになったりとか、例えば、下痢になったりとか、あとは、慢性疲労だったりとか、あとは、筋肉痛になったりとか、いろんな症状が出てくるんですよ。それを僕は知ら ず, 知らずに、アレルギーイコールじんましんが出ることだっていう風に思い込んでたのが原因で、えー、全然分からなかったってことです。で、なんでそういう風になったかっていうと、僕は昔からあの花粉症だったんですよ。 すごい重度の花粉症で例えば小学生の頃にあのもう花粉症だっていうふうに分かったんで6つのパッチテストを受けました、えー、ヒノキ、スギ、えー、イネ科、ブタクサあとはハウスダストだとかあとカビ類だとかっていうふうにもう6種類ぐらいのパッチテストがあってそれを受けたんですけども全部引っかかるぐらい、えー、重度の花粉症でしたでプラスもう要するに年中花粉症で 悩ままされてますっていう症状 で, で花粉症って皆さんもご存知かと思うんですけどもあの治らない根治しない病気病気というかあの症状が出てましてでプラスなかなかあの薬で抗体というか抑制するぐらいしかできないんですよねそういった意味で全然あの気にしてなかったんですけどもそのアレルギーその花粉症が原因で アレルギーに発展してプラス腸内環境が悪くなってそういった症状例えばうつだとか例えば頭痛だとかっていう形でもうどんどんどんどん体に悪い影響が出てたっていうのを最近知りましたこれ皆さんあのぜひあの知ってほしいんですけどアレルギーってジんまシんだけじゃないんですね本当にこれ知らなかったんでもうずっとあの睡眠に悩まされていましたでじゃ あ, あの根治しないと なってくるとどうし実際いろいろ方法がありましてその中でも今日は皆さんにお勧めできることをまとめていこうと思いますで実際なんでそういうふうなアレルギーの症状が分かったかなんでこの年になって僕がアレルギーだってことが分かったのかっていうと実は僕はフィリピンに行った時に謎のジンマシンが起きたんですよねバーッとジンマシンが起きてで、まあ、そのフィリピンだとその医療保険を下ろしたりだとかあとは通訳つけたりだとかあとは自分でその症状を 医療的な専門用語、ジンマシだとかって何て言うんだろうとかっていうふうに考えるのがめんどくさかったんで、日本に帰ってアレルギー検査を受けたっていう次第です。で、実際受けたのは48種類ぐらい分かるあの IgE っていう検査を受けたんですけども、それが大体いい5000円ぐらいですね、5000円で受けて、で、その結果が最近帰ってきて、ああっていう形になったという感じです。もうで、それで僕は何がアレルギーだったかっていうと、もうひたすら全部です。ほとんどの項目、ほぼほぼ全部アレルギー症状。 陰性が出ててで、プラス花粉の部分でいくともうレベルがマックス6段階あるうちのクラス6になるぐらいすごく症状が重いものでしたいやそれはまあなりますよねっていうぐらいなんですけども花粉症特に花粉症なんですけども、えー、例えば3月4月の頃だと僕は Twitter で投稿したことがあるんですけども「3月、月は日本を出ますと。もう花粉のシーズンは耐えられないんで日本を出ます」と。 言ってたんですけどもその症状結構辛くてもう鼻水とかあのくしゃみはもちろんのこともうすごい頭痛が朝からするんですよねそれがもう花粉シーズンだともうああ当たり前デフォルトの状態ですごい体調が悪くなるっていうのがあって海外に逃げてたんですけども実際やっぱりその数値を見てみるとクラス6ではもうマックスでしたもう数値の上ではマックスぐらいあの 体, 調体調の面でもそのアレルギーのテストを受けたとしてもマックス出てました いいいうら悪ものでプラス花粉症から発生するあの食べ物食べれなくなるものっていうのは結構ありましてそれがなんとフフルルーーツツだったんんでです。す食べれないんですよ。僕があのフルーツ嫌いなんですっていう話を結構あの僕に会ったことがある方だったら結構話してることなんですけど僕フルーツが全然苦手でできっかけがあの小学生の頃にあの給食で出てくる あのフルーツを無理やり食べさせられることがきっかけで食べれなくなりましたとかっていう話をいろんなところでしてたんですけどもやっぱりフルーツ食べれないってあの人生損してるだとかあとはあの人生の美味しい部分を食べれてないっていうふうに結構あのネタで言われてたんですけども実際僕があのフルルーツ食べれないい理由はアレルギーだったったていうのが発見できます特にアボカドとかメロンとかスイカあとはリンゴとオレンジだとかっていうふうに全部出て してそういった意味でも花粉症の人重度の花粉症特にスギ花粉に反応する人はフルーツが食べれない可能性もあるっていうのを、えー、頭に入れて検査してみるとすごく面白いのかなというふうに思いますで実際そのアレルギーはジンマシンが出るわけではなくてあの例えば一口目食べた後に口の中がムズムズしたりだとかあとは乾燥したり喉が乾燥したりだとかする場合は結構アレルギーの症状が出たりするんで、えー、検査してみてください でですよでいろいろ例えば卵だとか小麦だとかもう全部全部出てしまったんですけども、えー、何をすべきか実際あのアレルギーは根治しないんですけれども緩和させることはできるんですよそれが腸内環境を整えることなんです。ここからちょっとあの医療的な話になるかもしれないんですけれども僕はちょっと素人なんで、えー、実際あの最近調べたことをまとめていくんですけども。あの アレルギーは根治しないと。だったらそれをうまく緩和させるために何をすべきかというと腸内環境を整える腸脳相関という言葉があるように腸と脳ってつながっているっていうふうに言われていますっていうぐらい腸の環境を整えるとすごく体調が良くなるよっていう話があるんで僕はもう今日から昨日やちなこの1週間からすごく健康に意識し健康を意識して生活するようになりました いや本当にあの全然気にしてなかったんですけども好きなものを好きなだけ食べるってい う, う生活をしてたんですけども今はもうすごく健康に気を配って生活していますで腸内環境を整えればすごく改善しやすいっていうのがあるで例えばポリフェノールの抗酸化作用が高い食品を食べたりだとかちょっと抗酸化作用って関係ないかなとか食物繊維水溶性不溶性だとかがあるんだけどその中でもあの毒素を抜くためのデトックスをしたりだとかあとは さつまいも食べたりとかっていうふうにいろいろと食品用も研究中ですその研究結果をまた動画でシェアするによかったら見てもらえればなっていうふうに思いますで実際アレルギーになりやすい人なりにくい人っていうのがあるんですけども実際になった時にやっぱりどういうふうにするかっていうと腸内を整えること例えばカゼイン、えー、乳製品に含まれるタンパク質の一種なんですけどもカゼインを、えー、シャットアウトしたりだとかカゼインフリー グルテンフリー小麦に含まれるような成分なんですけどもグルテンフリーにしたりだとかシュガーフリー砂糖を控えたりだとかっていう風な形で今もいろんな健康の本を読んで今勉強中ですっていう形でもうどんどんどんどん僕 の, あの素人のレベルから健康の知識をどんどんどんどんアップデートしてるんでよかったらあの見ていただければなというふうに思いますであの皆さんにシェアしたいのがあの要するに睡眠に悩んでいる方はアレルギーの可能性があると 僕の場合アレルギーだったんでアレルギーの可能性がありますよっていうことが1点とプラスその食品食生活を変えることによって徐々に変わるっていう話も今日はしてみました実際ですよ実際僕はあの食健康食品とかはもうめちゃくちゃアンチでしたなんでそんな食健康食品食べたからってそんな人生がバッて変わるわけないじゃんっていうふうに思ってたんですけども実際、あのー、まだ僕も全然信じてませんただただですよすごい面白いのが あの漢方だとかあと西洋薬品だとかいろいろ飲んでいくと例えばインフルエンザになった時とか頭痛が起きたりだとかするとアスピリンだとか飲むとすごく体調がよくなりますよねそれと同じように食品によって体調が変わってくるっていうのを変化を自分で感じてくるとすごく面白くなってくるんですよ例えば最近昨日ですねトウモロコシ茶を飲んだんですけどもトウモロコシ茶って利尿作用とあの、えー、改便になるっていうのがあるんですけどもすごく感じました すごくトイレに行きたくなったりだとか夜中なのにトイレに行ったりだとかっていうふうに食品をちょっとずつ変えていくことによって健康体の反応が出てくるとすごくそれが信じやすくなるというか面白くなってくるところですなんで皆さんも、あのー、実際に食生活を変えてみてプラスもし睡眠で お, なお悩みの方はアレルギー検査 IgE, IgE 検査だとか IgG 検査だとか っていうふうな形でアレルギーの検査をしてみてはどうですかっていうお話を今日は、えー、まとめていきました実際あのアレルギー調査したら結構いろんなものが分かってくるのでもう今日から暴飲暴食を控えていくんじゃないかなというふうに思っています、えー、僕もしっかりここからアレルギーを改善してより体調の良くより生産性のいい仕事をしていこうかなというふうに思ってます、えー、よかったらですね、うん、皆さんもやってみてください 今後また健康の、健康についてとか、健康のお話をどんどんしていくんで、よかったらチャンネル登録、いいねボタンを押してください。<笑>じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。